どう生きていけばいいけばか分かりませんやりたいことも趣味もない今までの人生で楽しかったこともほとんどない友達もいない人間関係もうまくいかないお金もないなんてつまらない人生なんだろうと思いますそんな私がもうすぐ一時の母になりますできちゃった結婚で好きかどうかもわからない人と結婚しましたが毎日どうせいつか浮気されて私は一人になる日が来る そんなことばかり考えてしまいます。生まれてくる子供には、こんな人生を送ってほしくない。幸せにしたいと思っていますが、友達もいない。人の愛し方もわからない。自分の生き方すら見出せない私に、子供を幸せに育てることができるでしょうか。自分一人だけだったら、このまま死んでも、 努力してこなかった自業自得の人生だったと思いますが、こんな私のせいで子供を不幸にさせたくないです。こんな生き方をしたいという具体的な夢がない私はどう生きたら何をしたら後悔のない人生だったと思うでしょうか。<音声>はあ、暗かった。<笑> まあね、うん、こういう人ってでも結構いますよね。でもまずね、はい、あの、友達もいない。あ、じゃあ、それもやりたいことも趣味もない。こういうことよく言う人いますよ、うんはいはいはい。そういう趣味なんですよ。 なるほど。わかりますおなんか先、ね、生。ずーっとやりたいことないな、趣味もないなっていが押してダメなら引いてダメ、見ろみたいなもんでね。うん、あの趣味な、ね、みんな表裏一体なのに気づいてないの、うん。私には趣味もない。やりたいこととかやりがいがないんですけど、という趣味なんですよ。<笑> そうるってるでしょなんか見つけ出せばいいことだけどだけどもその見つけ出すこともしたくない趣味なんですよだからダラリンっていう趣味、うん、などでしょで友達もいない作ないいだけでしょ、うん、で人間関係もうまくいかないっていうまあさみんなそうですよ努力してんのお金もない働きいじゃない、うん、でしょ とこ、これ何でも全部受け身なの、うん。なんてつまらない人生なんだろうと思うんだったら逆をすればいいだけであって。うん、で、そんな私がもうすぐ一時の母になるともうさ、ここで笑っちゃうのよ<笑>笑う。まずね、小宝に恵まれている、うん。ね。もうさ、お母さんになりたいような人から来たらさ、何ふざけたこと言ってんだこいつって、絶対今ね、うん、あの、念が飛んでます。 ねでで、でできちゃったこんで好きかどうかもわからない。だって、付き合ってる人がいる幸せ。うん、一応はなんかラブラブできたわけでしょうですよね。どだってそ、ね、うだったよね。結婚もして子供。で、どうせいつか浮気されて私、またさ、そのネガティブ保険かけてさ、あの、要はね、怠けもんすよ、この人。要するにね、ネガティブ保険かけてれば楽なんですよ。ああ。うん。それを前向きにやると裏切られると思いがあるんじゃない、うん、何でも。ね。で、人生なんか裏切られ続けることに快楽を得る人生 SM。 <笑>ね。だからそういう気持ちでないと人生楽しまなくちゃ無知を。 ねえ、友達もいない、人の愛し方もお金は愛する方わかるよならいいだけですよ、心のまにまに。ねえ。<笑>それでいて、ただく一つね、やっぱりね、あ、こんな人でも神なんだなと思うのはね、はい、自分一人だけだったらっていうこと、こんな私のせいで子供を不幸にさせたくないです。やっぱりそこにやっぱり愛があるのね、神様がいるんですね。うんすかうん、だから、あなたはそういう、ね、あの、何も楽しくなくても子供をただ淡々と育てていくということが大事なんですよ。うん ねねだって、こんな生き方をしたいという具体的な意味がない私はどう生きたらいや、子供を育てるだけ、うん。それだけでも立派なことなんです。ね何をしたら後悔がない人生だと、子供をちゃんと育てること、束縛しない。そして社会に出す。うん、ねそれが大事。よかったです、ね。よかったです。うん、ね。目標ができて。そうですね。続きまして、チコ太郎さん。はい。私は顔にコンプレックスがあります。先日、親族で集まった際、 その部分について、義理の弟に茶化かされ笑われました。言われた時はびっくりして何も言えず、後からとても辛く涙してしまいました。最近は若い頃よりそのことに対して気にならなくなったと思っていたので、そのコンプレックスを指摘され泣いてしまったことにもびっくりしました。まだこのコンプレックスが自分の中で聞き流すことができないくらい、 受け入れきれていないということに今回気づかされました。そこでコンプレックスの受け入れ方について原さんにお話を伺えたらと思います。いやなるほど。これさ、はい、コンプレックスが問題なのかな、はい、どういうことですか、うん、うん。私ね、はい、これどうも違うような気がする奥が。奥が深い気がする。なるほど。 うんこのね、はい、言われたのはね、義理の弟にちゃかされな。義理の弟っていうことは、うんうん、結婚している妹の旦那ってことじゃないそういうことですね。でしょ、うん、ってことはよ、はい、とはよって、で、はいはいはい。自分が女としてのなんかそこにね、はい、なんかこう。他の感情があるんですかうん。私は、例えば、ね、うん あの、まだ結婚していないとかさ、はいはいはい、ね、とか、あの、妹よりもとか、いつも比較してる自分とか、ね、返 す,、ね、すよ。で、そこで、義理の弟、はい、妹の亭主に着かされたことに、はい、女としてのプライドが、ズタボロになったとですよ、うんね。なるほど。ね。正解かもしれないです、ね。そう。だから、うん、そのコンプレックスでってうんじゃなく、そんなのは誰でもあるでしょ ちょっとのこと、あの、うん、ね要するに、ウィークポイントみたいなとか、うんね、となん、ね、なんぞのね。うん、人へとかさ、な、うん何でもあるじゃないか、探し出しゃ。だから、そんなことよりも、だって、そんなのアバタムエクボーでさ、うん、好きな相手がいりゃいいだけでしょ、うんうんはいはい、なんか違うところにあると思うだなる、うんね、<笑><笑>なんでらなんだかいら、ね、なん静岡だから。<笑>はいうん。だから、そういう意味では、あのー、 ちょっっとと違うところにして思ったらいいのかな自分の人生の幸せをもっと目指した方がいいんじゃないですか ね, う, すねうんと思う、はい、チコ太郎さんやってみてちょんまげ、はい、続きましてチョコバナナパンケーキ22歳大学生さんです、はいはい、私の悩みを聞いていただけますでしょうか私は小さい頃わがままで自己中心的な人間でした そのせいで人間関係はうまくいかず小さい頃から悩んできました。けれど、大人になりにつれ、いろんな経験をしたり自分自身を反省することで少しずつ改善してきた結果、今では人との関わりがうまくなったと思います。周りの人にも気配りがすごい、気遣いができると言われていたので、私も思いやりのある人になれたのだなと思っていました。しかし、対人スキルテストのようなものでは思いやりの部分が低い結果、 そして最近友人と人間関係がうまくいかず辛い状況になってしまいました。今の私は昔と変わらずいい人という仮面を被った思いやりのない人間なのかと思ってしまいます。また時々自分の過去を振り返り人を傷つけてしまったことを考え自分が嫌になり吐き気がします。 反省しても、やはり何かしらの人間関係で悩んでしまうのは私の過去の罪滅ぼしなのでしょうか私はこれからもずっと思いやりのある人にはなれないのでしょうかどうすれば過去の自分から抜け出せるでしょうか過去の自己中心的だった自分、未だに人間関係に悩む自分、これからも人間関係で悩み変わらないのだろうかと様々なことを考えて苦しいです。 まあね、うん、あのーうん、この方のチョコバナナパンケーキさんの問題は、はい、要は、全く自分は悪い、悪いと思ってない。なるほど。言ってるだけで、うんうん、ね、うん。だって私は小さい頃わがままで自己中心的な人間でした。そのせいで人間関係うまくいかず、小さい頃は悩んできた。ね。で、自分で理由わかってんのに、後のことを受け入れらんない、はいうん、ね。それで言って、ほら、最後も最後もほら、ね、なんて言うんでしょう。あの、うん、これが罪滅ぼしなのでしょうか、でしょう。はい だから、自分が悪いことを変えてそうなって自分に帰ってきてるよってこと思えてないから、そうょう。じゃあ私は、で、それで結局のところ人からどうよ、よく思われたいかだけ目、なんかくる小難しくぐじゅぐじゅ書いてるけど、要は人からすごいよく思われたい。ちょっとのこと努力したんだけど、それが報われなくてなんかダメみた い, みたい。わがまみよ、わがまみ。わがま み, わがま み, <笑>わがまみ。わがまみだよね。わがまみだね。だからさ、そんなまずその暗い考えはけど。 ま、た明るくきっと人に気遣いしてる時も自分がやってるっていうちょっと越に入っちゃってんじゃないかしらねだから長続きしないんじゃないかなツに入っちゃってんじゃないかしらねでは続いてまいりましょうにゃんこさんこのまた二十歳のね大学生さんそうそう 私の家族のことでご相談があります。私は今大学2年生。来年成人式という節目を迎えます。私の姉は社会人1年目です。大学を卒業後、結婚していないおばの家に養子に行く話があります。おばとは買い物にいたり旅行したりと、仲も良く、行くことに文句もありませんし、環境が変わるという点で良いことでもあると思っています。それを私の母に伝えたところ、今まで育ててあげたのに私のこと捨てるんだ。 ととかか老後は2人で協力ししてててて面倒見てね私が育ててあげたたたんだだら当たり前だとか衝撃的なことを言われました確かに、育ててもらった恩はあります。ただ、親としての言動と考えるといただけないなと思います。また、本当にバカ。結婚した、あ、じ離婚した父のことですね。あの人にそっくり。あなたには保険かけなくていいよね。とか、本当に可愛くないわ。とか、外面だけはいいくせに。 嫌味や歪みが多くなりました。毎回泣くのを耐えながら感情的になってはいけないと思い、客観的に正論を言うように気をつけています。おばの家に行くと今の家との関係がギスギスしてしまうし、行かないとなると親に罵倒され続けることになります。母子家庭のため一人暮らしをするお金もまだありません。私はどうしたらいいのでしょうか客観的な意見をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。 ま、感情的に聞かないだけです。ね。だって、生活のこともあるわけだし、はい、もう、それでいてね、あの、愚痴とかであの、全部民謡だと思うんですよ。民謡。民謡だと思うのね。だから、ね、私のこと、うわしてるんだ。はいはいええー、<笑>とか言って、全部やっていけばいいんですよ。ね。<笑>なで、なんで泣きそうなのんだ。聞くことないの嫌味とかね、うん。本当にバカな、あの人にそっくり、はいえーはい、えー<笑>